皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月28日、今日の新限界諸行の結果です。ご覧の通りです。現物が出ない記録が更新しました。これで破片が21個、現物が0個です。どうなっているんですかねまあ、でも、また破片が10個集まりましたので、復元して合成しますか。 ラッキー合成が出ましたね。これは強いです。ありがたいです。あれこれはもしかしてとてつもなく幸運なことが起きたのではないでしょうかやはりそうですね。各弱体系体制がプラス 100% になっています。これでこのアクセサリーは完成したと言えるのではないでしょうか